動画のごご視聴ありがとうございます旅すす旅る着物男子バオシンですこの動画面白かったらコメント高評価チャンネル登録お願いしますさて2泊3日岐阜旅行第6話始めたいと思います高山市には実は2つの有名な朝市があるそうで1つが陣山前朝市そしてもう1つが宮川朝市ということで今回は宮川朝市を訪ねてみたいなと思いますので是非最後まで見てくださいそれでは今回の旅も始めていきましょう 気がついたんですけど各施設の割リフィッテゲストハンドさん用意されてるみたいですあとこれここに時刻表あると便利ですよね高山線の時刻表ここにも掲示されてます下に高山を立つので参考にしたいなと思います というわけで、ここは古い街並みにかかっている、か橋という橋ですね。ちょうど、ここに道案内あるんですけど、ちょうど今、ここにいます。現代地、か橋ですね。ここには、高山といえばこれでしょうというフォトスポットもあったりして、それが2つもあるんですよ。それ見てから、宮川最中入っていきたいと思います。あー、これもう、見てください、この宮川の素晴らしい、この眺望、眺め、いいですよね。 橋緑の橋忘れちゃいましたけど向こう側確かイカダ橋そして向こうにあるのが中橋という橋ですね<音声>これですこれすごく面白いですよ手長像なん<笑>だってこうなっちゃったのかはい手長像です<音声>そして向こうにもあるんですよ面白いものが。 あ品画像であちょっと見えますか言うーっていくとあれが去年完成したっていう行人橋という橋ですすごく雰囲気がいいですよねあとで回ってみようかなと思いますそうしましたら宮川朝市行っていきたいと思います ちなみにこんな感じになってまーすさっきあの橋の名前分かりませんって言ったのは柳橋という橋でしたここにはちゃんと商売の神様大イツ県様がいらっしゃいますね飛騨牛に握り寿司いですねおはようございます運貫セットをいただけますか飛騨牛握り寿司の十兵衛さんで運貫セットをいただきます早速見つけちゃったお腹減ってましたからね というわけで、もう食べる気満々ですけれどもこれがーベイさんのところでいただいた文化盛り3貫ですもうね早く食べちゃいましょうはい食べましょういただきまーす、うん、柔やわらかいめ、えっこやわらかいでし上に乗ってるわさびがよく効いてるもう1回いっちゃいまーす わさびがいいアクセントになってるはいこれもうペロッといっちゃいますよ一気に完食しました前回動画でも寿司を散々食って今日の朝から飛騨牛の握りを食べてこんだけ好きなのっていう好きだからしょうがないというわけで十兵衛さんの飛騨牛の文化盛り缶缶でした高山 代するマスコットキャラクターといえばサルゴボですでサルゴボの人形って確か厄除けの意味があったとかでなんか一家りのあれで間違ってたらあれですけど例えばこれから、ね、出産控えてる人たちにとっては厄除けそしてすごく縁起がいいものとして有名だって聞いたのでちょっと聞いてみたいなと思います僕の知り合いにこれから出産控えてる人いるんでこの人に渡すお土産物的なものですいませんサルボボって確か厄除けうなんです あでなんかそういうと僕の知り合いにこれが出産控えてる人がいてちょうどいいと思うちょうどいい<笑>あよかった間違ってなかった間違ってなかった<笑>じゃあ1つ頂 い, いていいですか、はい、これが飛騨を代表する厄除けのお人形でサルボボですこの手にするのは初めてですこれさっきお店の方に聞いたんですけどもそんな出産を控えている方にはもうもってこいの魔除けの人形だよと縁起がいいよということで。 すなね、カシャカシャカャャャってこの音がいいいいとてもいいですねこれで喜んでもらえるといいんですけどもそしてやっぱり安産、うん、ンンにつながってくれたらいいなって思います今気が付いたんですけど宮川鯉が普通に泳いでますよ見てください鯉が普通に泳いでます音がすごいんだ本当にここは着物で来るべき場所ですね よし、行きましょう今日は朝が早いのでやってないみたいですけどここ、百味館というところですねおはようございますちょっと店のあれだけ映しても大丈夫です遠目からありがとうございますおはようございますおはようございますおはようございますおございます <笑>これは、これおうちつむぎでございます。大島つむぎ。はい、そうです。中のつむぎが、こんな感じです。はい、あ、なるほど、えー。はい、リバーシブルで、両名使います。小さい小袋が五百円で、はい、これが、す、五百円です。あ、ちょっと、じゃあ、いろいろ回ってからまた来ます、はいはい、また、来きわまたつにしてください。はい、マスクもいろいろありますの、ね、で、こ着物の生地で、つむぎの生地で作ってあります。あ、そうなんですねは。はい、ありがとうございます。また来ます。 やっぱり商売上 手, いわ<笑>商売上手ですよ。 えー、宮川朝市来るとお野菜なんかも出てますの で, でここまでですね、えー、桜ゲストハウスのスタッフの方に案内していただいたんですけれどもどちらかというと宮川朝市の方が活気があるというお話で深夜前に比べると宮川朝市にぎやかだよっていうことで来てしまいました僕初めてなのでこれが普通なのかそれともいつもより少なめなのかよくわからないんですけども美味しそうなリンゴ美味しそうなリンゴがありますよあれは上赤じめさんっていうことは 長野からなのかなここにはね宮川アサイ出てます宮川アサイは露天はここまでで終わり、うん、秋葉さんですね火、ね、の神様かぐづち狼ま祀っている こちらの方に宮川朝市ってここまでですかって聞いてみましょうかあいいですか話しかけてここに枠があるっていうことはここまでで朝市終わりっていう話じゃないですけど、はい、手が休んだりして ああそうですかはいあわ分かりましたいや初めて来たのではいというわけで朝市ってなってますけどここまでですよっていうわけではなさそうですねもうちょっとあるんですけどやっぱり感染症の影響で少し寂しい状態になってるんですそう言ってる間に行人橋来ちゃいましちょっと渡ってみましょうかこれ去年2020年に完成したばっかりという行人橋です えー、早速行人橋渡ってみたいと思います向こうから小さなお子さんに連れた親御さんいますよあんまり映さないようにねタがねなんだろうなんか違う作りになってたって書いてありましたけどねおー立派な鳥居があるやっぱりここからの宮川の眺め最高だなおはようございます とといいいううわけであっっ間に渡りきっちゃいましたいやなかなかふわっとした感じでなんだその記号がって感じですけどねいやでも本当に今まである橋の中に新しい橋雰囲気のある橋あるとなんか旅をしに来たなっていう感じになれます宮川朝市もうちょっと先まであるっていうことなんでもう少し歩いてみよう思いまーすあいいんですかいいんですか youtube 出ちゃいますよ、はい、<笑>えっと、これが黒豆茶そうですかこれ、えー、黒豆茶だそうですちょっといただいてみますなんかズルズルしくてすいません<笑> あ, あ、なんだろう不思議な味、豆の味がすごく広がる感じ。あそっか焙煎してるから。黒豆 100% のカフェイン入っ体にいい。あ, あ朝目覚めが悪い時に。<笑> あ, あいいかもい。いいかいいかもしれないですよね。今 の, あのホテルとか旅館さん、はい。お風呂とかフロントの横とか黒豆って置いてる。あ, あそうですかああす。はい。ありがとうございます。 すみませんなんかありがとうございますしっかり宣伝させていただきますというわけで泉屋さんで黒豆茶試飲をさせていただきましたいやーいいですねえ、ね、こんな感じでちょっと遠慮気味のにぎわいですけどでもまあこんな感じで軒を連ねてるわけですね今は出店数が少ないですけど今世界中に広がっているこの感染症が落ち着いてまた元のにぎわいが戻ることを祈るばかりですね ンオーケーのカフェがある営業中ボクンチでは最後にこのカフェぼくんちさんでモーニングいただいてこの動画を締めたいと思います行ってきましょう会いましょうごめんくださー い, い 無事にカフェぼクんちさんに入店させていただいてモーニングセットの B 注文させていただきましたメニューがこんな感じになっておりま す, こ, りますこちらがぼクんちさんのモーニングセット B ですこれはドリスシンについてます早速いただきます 言いましたね。